じゃなくて変更板の間にプラスチックですねセロハンとかプラスチックとかを挟んで変更板のこの目の向きですね変えるときれいに見えるというものです市販の変更板は大抵 フィルムが貼ってあるのでそれをまず剥がしておきますプラカップですねこれ横からというか下の方から光が入りやすいのでプラカップの上に1枚目の変更板を置いてその上にプラスチック製のフォークですねフォークやすく置きます そしてもう一枚の変更板を重ねます。こう回転をさせると周りを暗くして部屋を暗くしてみましたがどうしても対象物が顔が映っちゃったり部屋の対象物が。 釣りやすいんですけど変更版を重ねますどうするとプラスチックがカラフルに見えるというものです今部屋を暗くしてるんですけど 対象物がね今カメラが映っちゃったり人が映っちゃったりするんですけどちょっと向きを工夫してプラスチックじゃなくてもセロハンのねあの他のセロテープとか他のものでも。 同じような現象を観察することができます。